香取慎吾中井ナカ奇跡の共演を実現させた盾役者キムタクの月給もあるし、富士もかなり悩んだあだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。元スマップへの香取慎吾46、がゲスト出演した4月30日放送の、松本中井。 フジテレビが改めて話題になっている。放送当日と翌5月1日の2日間で DV アロとほどへの見逃し配信の再生回数が計120万回を突破、フジ系バラエティ番組の歴代最高を記録したのだ。これまでの最高は稲垣五郎。 49がゲスト出演した4月21日放送の、ひとしまつもとの酒のつまみになる話で再生回数は1週間で89万回だった。スマップが解散したのは2016年12月31日、翌年9月9日に香取と稲垣、草薙強し48がジャニーズ事務所を退所し、新しい地図を結成した。 その後、中井雅宏、50、も20年3月31日をもって、ジャニーズ事務所を退所している。中井と松本人志、59、が司会を務める、松本2中井の初回ゲストに、カトリが登場することは、放送前から大きな話題となった。中井とカトリの共演は、カトリがマックを務めていた、スマステーション。 テレビ朝日のゲストに中井が生出演した17年4月22日以来、実に6年ぶりだった。民放プロデューサーは言う。視聴率ビデオリサーチ調べ関東地区、和世帯が 15% 個人が 70% と高視聴率でした。さらに、その後の見逃し配信で計120万再生を突破し、やはり元スマップをも数字を持っていると納得しました。 富士は彼らの冠無理番組、スマップ非形クラスマップを解散直前まで約20年間放送していたので、新しい地図の3人もキャスティングしやすいと思っていましたが、退場後はほとんど出演しませんでした。スマップ解散後、新しい地図の3人が出演する番組は次々と消えていった。今も続く番組は、 草薙がナレーションを務める、プラタモリ、NHK、くらいが、笑ってはいけないの出演も日本テレビでは、金ちゃんカトリシンゴの全日本仮想大賞、が、おととしまで放送されていましたが、萩本欽一さんが、これで終わりと宣言してから放送されていません。 ブラタモリの草薙が変わらなかったのはタモリさん仮想大将のカトリが変わらなかったのは萩本さんの意向と言われています。どちらも大物の希望だった。今回、カトリが松本という中井に出演したのも大物が関わったのだろうか。ネット上では富士の港広和新社長の英談との声もある。最終的には港社長の判断もあったのかもしれません。 今年1月期には、系列局のカンテレ制作ではあるものの草薙主演の罠の戦争が富士で放送され、稲垣も酒のつまみになる話にゲスト出演しましたからね。ただ今回、最も尽力したのは、司会を務める中井さんと松本さんの二人です。番組では香取が松本さんから出演オファーのお話をいただいたと聞いたので、 これはちょっと断れないなと、と語っていた通り富士に打診したのは松本さんです。番組のレギュラー化が決定し、中井さんの初回ゲストをカトリにしたいという思いが松本さんに伝えられました。松本さんは中井さんからのお願いは基本的に断りません。実は19年と20年の大晦日特番笑ってはいけない。 日テレに新しい地図の3人が出演したのも中井さんが松本さんに依頼したからと言われています。松本と中井は仲がいいとは聞くが、そこまでとは、新しい地図のゲスト出演も、2人の中は2000年にダブル主演したドラマ、伝説の教師、日テレ、まで遡ります。 これをきっかけにプライベートでも親交を深め、あまりゲスト稼働しない中井さんも松本さんの番組には数多く出演するようになりました。中井が自身の病状を知らせたのも松本と香取だけと番組内で明かしていた。中井さんからの依頼を受け松本さんが富士に打診したのですが富士の上層部は簡単には OK を出さなかったと聞きます。 もちろん、ジャニーズとの関係を気にしたからに他なりません。何しろ4月からは、念願の木村拓哉さんの50、主演ドラマ、風間王やけおや、京城ゼロ、が月九で放送されることが決まっていましたからね。それは気を使うだろう。それでも二人は諦めなかった。その後も富士に依頼し続けたそうです。 富士にとっても松本さんは大事にしたい超大物タレントの一人です。ピンで出演するレギュラーや不定期の番組も多く、相方の浜田雅敏さんのレギュラー番組も抱えているので、決して存在にはできません。松本にとっては、ワイドナショーを降板して立ち上げた新番組が、松本という中井だ。それもあって最終的に富士が受け入れたというわけです。 番組内でもちらっとつぶやかれましたが、この番組は二組のゲストを招いて対面トークやパフォーマンスを行うのが企画コンセプトです。ところが、初回からそのコンセプトを外して、ゲストはカトリのみ、番組コンセプトを無視してまでキャスティングしたわけです。これも松本さんと中井さんの強い意向であったことが理解できます。5月7日放送の松本と中井には、 トークゲストに上沼恵美子と北川景子という大物が登場した。14日の放送は、トータス松本、ウルフルズ、と安藤桜という珍しい組み合わせ。今後も豪華ゲストが続くのだろうか。新しい地図の3人が出演する可能性もあるでしょうね。デイリー新調編集部、新調社